てて何本ぐらい植えたんですかあ50本50本もでちょっと成長のいい2株今回掘って、はい、どういうふうになってるかを一緒に見てみて、はい、でそれがいい商品になってるかどうかは分かんないなるほども<笑>うこれか長0倍の畑 植えたやつで、まあとで見本見せますけどこのぐらいのこんな苗を植えて2年半、はい、植えたのは春なんですよ丸2年と半年、はいはい、毎年ね冬に1回だけこう切り込んでますなるほどこれ2回切り込んだのかなこんだけ伸びたってことですか冬切ってそうそうそう、えー、1年目っていくらも伸びないで何本かだけだったんで、うん、簡単に終わったら2年目になったらほぼほぼこの本数ぐらい出ててそれをまた冬切り込んで。 今この状態でちょうど剪定の時期でもあるし植え替えの時期でもあるのでただ昔一回だけ畑に植えてあまり知識がない時に春掘って掘り上げて剪定して鉢上げたらほぼほぼ枯れちゃってそれからあんまりやらなかったんだけど。 まあもともとほらパットのまんま植えたんで根っこが団子状態じゃなるほど。その植えた根っこをもっときっちりと巻いた根を畑に植えるともっときちんとした太い団子にできてそういう商品は確かにあるんですよです畑で作れない商品じゃないんだろうけど何年したらどうなるとかっていうまだうちにそういうデータがないんです まあちょっとこれを通常洗わないんだけど、またあっちで洗って枝剪定して立ち上げてみて、あ、は、るいはね家系までできるかどうかちょっとやってみてね。うんうん、やれたら。すごい。<笑>トゲ大丈夫ですか、うん。うん。ちょっと痛いけど。ちょっと痛いですよね。 通常はあんまり洗ったりしないと土を払うだけなんだけど、うん、昨日雨でぬかるんでるのもあるし分かりやすくっ、うん、ちょちょっとまっすぐだったねもうちょっとこっちぐらい曲がっててくれると面白かったんですけど、うん、あっちの目がぐるぐる回ってるのもん、ね、ちょっと見上がり風と、うん、ちょっと車間気味に。 作って、この辺のまっすぐ感をなくせばこれを畑に入れた時の苗はこういうやつこれこれを2年半2年半でこうなるんですか1年経った時に伸びたの剪定をちょっとしてちょうどこの辺りがそうかなで2年目で伸びた去年切ったのはここだよね これが春から伸びた枝、うん、これを鉢で2年半持っても枝はできてもね目を作るのはちょっとなかなか大変なのが、うんまあ、これだと小指かなが2年半で、まあ、ちょっとこうなるというのが、まあ、畑の強みですかね、うん、1本は、えー、短くこのまんまこちこちとした剪定をしてみて、うん、で1本はちょっと長めに枝を切って、うん、針金かけて少しこう。 中品じゃないけど大柄なボリュームのある剪定みたいにしてみようかなとちょっと2パターンやってみようと思います、はい、まずは短く切り込むパターンでこの木の場合は矢後はちょっと取っちゃおうかと思います、うんはい、ちょっと姿出しに大雑把に、うん この長寿梅の場合って普通の雑木だと前の動画みたいに短く切り込んで座が決まって上を作っていったんですけど長寿梅の場合は樹形も本来の木と違ってめちゃくちゃなのでこういう根上がりもできるし埋めた株立ちにもできるんでまあどれがいいかっていう角度に応じて剪定したいと思いますこれちょっとこっち側なくてこっち側だけに枝が偏ってるので少しこう寝かした方がいいかな こ う, こういうふうに寝かすとここが開いちゃってちょっと寂しいのでこういう感じでちょっと行ってみたいなと、うん、こうなると地面このぐらいに埋まるのがちょっと感じいいんじゃないかと思う、うん、これでねちょっとこの辺が幅広ければこうくくって締めてもいいですけど、まあ、とりあえず。 構想的にはこういうい感じ、はい、今回はちょっとまた一旦小枝を短くしてみまますっ、ねうん<笑>ね、れね春にねいっぱい刺しちゃうんですよ。はいはいでまあ、秋のこののこ時期の ものはみんな捨てちゃうんだけど秋のちょうどお彼岸ごろもう半月ぐらいしてからこういう刺すと結構つきますよ、うん、ちょっとなんとなくまた後で、うん、言いますけどこんな感じでちょっと鉢にあげてみようかな、はい、通常だとよく急にこう根上がりにこういうふうに作ると、うん、この部分が枯れちゃうあの乾くんで、うん、水ゴケを寄せたりするんですよね、うん、まあ通常そういうふうにした方がいいんですけど 簡単なやり方であの、ね、ここに水苔をやってやるとこういう細い根がね枯れなくなるんですよ。うんうん、最初に巻くか鉢にあげちゃって後から保水するか形をはっきり見たいので後から水苔をせるパターンに今回ちょっとしてみたいと思います。はい コスンバチに植え付けてみたいと思いますいちょっと太めなんですけど最初なのでちょっとしっかりしたこのこれ自体も支えになるようなちょっと太めの針金を使いますいあ普通の赤玉土でここの時に今回はちょっと後から用意するんで 本当はここで一回癌種病の薬に何時間かつけて植えるともっといいですかね内心系のやつにちょっとうちあとでこれ揚げた後にちょっとつけようと思いますちょっと今用意してなかったんで是非真似する時はそういう薬をちょっと桶に溶いておいてでこれをちょっと23時間でもいいんでつけてそれからやった方がいいかもしれないですね これで鉢の中でまた根鉢ができちゃえばっと細い針金で目立たないような留め方でいいんですけど、はい、今はちょっとこれで固定する形になるのでこういう部分を残しとくんですかこれ、ね ちょっともう一度切り戻すんですけど、うん、バランス見てうまくこの辺が寂しい時こういうふうに針金でげてで持っとこようかなーってちょっと思ったりもしてるんでこういうのちょっとねまあ、この辺はこっから枝分かれができればそのまま使えちゃうんですけどこれとかこれはちょっと針金でこう。 やっっててもいいかなってちょっと鉢上げた後のバランス で, でこれ皆さんがこれ畑でやるっていうと条件がいろいろあるので畑でできなくてもさっきのようなちっちゃいやつをこの五寸鉢六寸鉢にポンと入れて肥料ガンガンくれてやるとここまでは布団内にしても似たような風にはできますこうやって根っこを上げた時ってまあさっきも言いましたけど水苔を巻いてたり包帯みたいなんでもいいんですよね。 簡単なのはね、包帯薬局行って、はい、包帯買ってきてそれを、ま、巻いちゃう人もいます ね, ねに根に根にこの部分、ね、この部分をぐるぐるっとでビニールだけでやる人もいるしで正直うちはね本来あんまり巻かないんですよ、はい、でも乾いちゃうのどうしてるかっていうとうちはあの挿し木用のミストハウスがあるのであーミストハウスに入れとくと乾かないんですよねビニールハウスの中にスプリンクラーのあるやつ でうちのはあの湿度感知まではしてないんですけど、うん、密閉はしてないんですけど定期的に霧で乾く前に散水する形のハウスを入れちゃうとそういうい保護しなくても大体いけちゃうんですけどなかなかそういうのがない人にしては簡単なやり方見栄えはちょっと悪いんですけど袋掛けのやり方で袋け、はい、ビニール袋を使って。 ここに水ごけを全部こうぎっちり巻いてやるのも一つの手だしそれよくある動画でもよくあるパターンだと思うんですけどまあ鉢にあげてちょっとこういうふうに見て角度の調整は後で針金かけながらいろいろできると思うんですけど例えば。 まあちょっとイメージ的にこういう風にねこっちに流して作っていく感じ、はい、でまあ、あと根付いたらこの辺もちょっとこういう風うに矯正しながら、うんうん、ちょっと横に流れていく感じのきなが し, しっぽい感じね、うん、もちろんこの今、うん、今ちょっとなんとなくイメージでこれかけたんだけど、うん、この針金もまあ、根付いて冬でも来春でも、うん、他の全体のと一緒にこう根付いてからこうやってあげるとできると思います、はい、でさっき言ったちょっと水かけた後に、はい でここの保護水ごけを巻くのは大変なので、まあ、透明の袋でもいいしこういった普通の袋みたいなんでもいいんですけどそれに 水, 水が抜けなきゃいけないのでちょっと水抜けなくて普通にこうっ。そうそうそう<笑> で、このあったかいんで枯れなくなるのはもう秋まで持てばいいので、うん、これねビニールテープとかで止めちゃうと水やりできなくなっちゃいけないんで水やりやるときにちょっと簡単に口が開くようにね普通にこういう風にただするだけで、えー、ここをもうちょっと水が抜けるようにはしてあげないとたまっちゃうのでこれでね芽が吹くまでは十分大丈夫です。 ここが心配な時透明なビニールの袋でやってもいいですでここ輪ゴムで留めてもいいしあの普通のなんとかなリボン帯みたいなんであって水が足んなくなったらそーっと上から水せるの大変だからこのままつけちゃって水浸しにしてで抜いても大丈夫あのねこれこのぐらいの程度でね結構いけちゃいますただ逆にまだまだ日差しが強いので、うん、炎天下だとここが蒸れちゃったりするのでちょっと 何かの尺をしたしたとかね、うん、そんな感じがいいかなまあもちろん通常通り水苔をこう含ましてそこをビニールで巻いても雑巾手拭い程度みたいなんでこう巻いてもその方がしっかりちゃんと保水できるんでいいんですけどまあちょっとこういうやり方でも十分受けますね心配な人は通常通りきちんとやってください面白いですねこれが今の一つのパターン こっちはさっきよりも少し大柄にいけたら面白いかなと これ根付いた後にもちろんこれも針金でこういうふうに配って枝をほぐすんですけど、まあ、その段階で多少の長い短いつけながらもう一度切り戻すので大体の輪郭を整えて最近や小さい長寿梅はたくさん出てるんですけどなかなかちょっとねボリュームのある大柄な長寿梅って意外と少ないんです ね, ですね、まあ、確かにねあの作るとなるとね小さいやつの方が 生産年数っていうか時間も短いし、うん、そこそこうかっこいい木に作るにはちっちゃいやつのが作りやすいんでどうしても生産者小さいの作っちゃうんですけどこういうサイズって昔は結構あったんだけど今あんまり見かけないので、うん、あれで幹がね直線のそうここがちょっとまっすぐだったんでね、うん、ここがねこれをうまく見せないような作りがう、ね、どうしてもここがあるのでここを頭にしながらここ将来立てて カバーしてこう こ, んな感じでここがこうだとまっすぐなんで少し寝かしたぐらいでこれをちょっと頭に立てる感じで将来こう配る感じ。ちょっと大きめの拍子。 これじゃデカすぎるるかななさららに太らせるみたいな、うん、っていうかまあボリュームはこれだけなんだけどこれはあくまでも畑で太い芯ができたんでこっから小枝が作ってくるんで、うんまあ、もちろんこういうところ も, もうちょっと将来ね邪魔なところを抜くなり詰めるなりするんだけどおてっとしたちょっと大きめのこれが骨格でこっから伸ばして完成っていう感じの、うん、もちろん詰めちゃったら仕上がって次の植え替えもっとコンパクトにしたりね、はい、逆にもっと伸ばしてでかくしたら ももっとででかい深鉢でもいいし、うん、長寿梅とかボケ類なんですけどすごく肥料食いなんで、うん、春と秋のたっぷり通常の木の倍ぐらいあげるぐらいでちょうどいいのでこのぐらいのサイズを仕立てる人なんかは、うん、このぐらいの油かすの玉を5つぐらい並べますかね。えー 心配だったらそこまでやらなくてもいいでですけどでも結構ね、いきますよ、梅雨どきはとるんですけど、普通の親指の玉ぐらいのよく売ってる油かすだったら、はい、通常の木、このぐらいの木だったらまあ、5、6個っていう 5, 個5から8、10個置くと多いかなって感じするんですけど、これだったら15個ぐらい油かすだらけじゃないでね。 肥料いなんですよ、えーであの。プロミックとか即効性のある割と数字の pH 調整の高いもの、うん、はあんまりたくさんやると値、ね、焼けしちゃうんですけど、うん、油かすとかだとそのぐらい置いても大丈夫だしうちよく使ってるこれそら豆みたいなそら豆、えー、みたいな変形肥料があるんですよそれですごくねゆっくり効く肥料があるのでそら<笑>豆そら豆みたいな i b i b いの 長寿場やろうと思ったら20個ぐらい置いちゃったりしてそれはすごくゆっくりしか聞かないので春秋いやそれはね半年ぐらい聞いてるんで春いったら置いたらもう置きっぱなしそれで1年大丈夫ただ業務用でしか売ってないの で, あそうで す, すごく高いんですよでうちたお客さん欲しい人なんかには小分けで分けたりするんですけど、うん まあ、あくまでもちょっと原木なんで長寿梅の場合はここから根づいた後に形を作っていくので先手もあくまでも大雑把なんですけどまあさっきの、ね、もうちょっと上げられるように浅く植えてもいいですし今は逆にちょっと鉢が大きいのでさっきみたいにビニールでくるんだりするのも大変なので一旦将来根上がりできるような角度でちょっと深めに植えてみました。この後 この角度とかね、あのこういう角度あとは こ, これをどういうふうに枝を配っていくかこの辺は根付いた後に針金かけながら決めていく形になるんですけどもちろんこの辺も少し長さを後で針金かける時に多分邪魔になってきたりするので針金の形になっていく段階で剪定をもうちょっとしていく感じになりますかね。はいまあ要は こういう原木が2年で2年半でこうなりますこういう作り方もあるのでまあ条件が自分家にあるなしは関係なくこういう原木を通常のところでなかなかなかったりしたらこれからどんどん作っていくので欲しい人は期待しててくださいそう。ううコメントくだださいい、うん、私ももねあの今回試しりりででちょっっと畑作り初挑戦だったもんでどういう形が一番 かかっこよくなるかちょっとまだ手探り状態なんですけど今回ちょっと試し掘りしてみて思ったのがもうちょっと畑でのの切り込みを細かかくしてもいいのかなと、まあ、こういうのは別なんですけどちょっとやっぱりこういうところがどうしてもできちゃうの で, うで、ねうん、早めに一回苗木のうちに多分こ の, この部分だと思うんですよ ね, ですねここがね。なんで畑でせっかく伸びがいいので逆にこれをここで切っちゃった状態で 畑植えてでそこからつまみ出せばこの部分がなくてもうちょっとこういうこのぐらいの腰低い感じになれたのかなとちなみに、はい、こういう長寿梅で根っこだけ使いたいって言って全部切ったとするじゃないですか、はいはいはい、そしたら生きてるんですかあ大丈夫なんですけどやっぱり上の量が減るといらない根っこ枯れる場合もあります あ, あと例えばここで切っちゃおうと思ってここで切った場合 やっぱりボケ類そんなに傷が走らないので傷が残っちゃう多少多少っていうかちょっと巻きづらいんでねでここからまた太らしていくに従ってこう、太りで巻くパターンであの、カルスが走って巻くパターンじゃないのでできたらあまりでかい傷をつけずにある枝でこう、形を作っていくもしくは例えばさっきも言いましたけどどっかでこう取り消しちゃってその下をこう 傷をねつけたとしたらその傷が裏に向くような樹形で作るとかね、うん、結構なんかこの手のひらサイズの盆栽で根がぐらーって回ってるなんかあるじゃないですかち、うん、っちゃいやつ、はいはいはい、ああいうの作 っ, ってだからっ例えばこう根上がりにしたやつなんかも今は根上がりにするのにここの長さで根、ね、っこう切りましたけど、はい、これをこのぐらいのサイズ感で切っちゃっても大丈夫ですよ全然このぐらいでこうやって切っちゃってでここまで ちょっとこの団子が見える程度までで埋めちゃって、はい、これなんかもこう短くね下こうあの短く切ってここだけである程度団子みたいにしちゃって、うん、枝なくしてここから吹いてきた芽でもっと柔らかく、うん、これあのちっちゃくしちゃったらこの枝じゃ太すぎてごつすぎて使い物にならないの で,、うんでね、このサイズ感だから使えるけど、はい、これをもしちっちゃくしたとしたらこういうところからね短く切っちゃって吹いてきた芽 で,、うんで 使うやり方によってはこれでもそういうのも作れるんです、ね、全然のあの根っこの形によってはこっちなんかで全部落としちゃって、ね、今度は団子に作ってもいいしいいです、ね、やりようでねでたまたま今回の掘った根っこが こういうポットで根の回ったまま植えたんで、はい、これをさらに太らすともっとこれもっとこれが団子にくっついてるかもしれないですよ ね,、うん、そうですねもう23年植えたら、うん、それはそれで、まあ本当に一つの団子になってて値、うん、上がりじゃなくて団子ご幹みたいになってていけるかもしれないおもしそう、うん、石付きだったんですよ、うん、で石があんまり面白くないのとちょっと大きすぎてこれすごいっすね あ, のあんまり感じよくないあのね サンゴササンゴサンゴゴについてサンゴ礁の石ついてたんでこれが根が入っちゃってサンゴなんでみんなポコポコポコポコね割れちゃって面白くないんで外しちゃったんですよでこれがね1ヶ月1ヶ月前に外して植えてみてこの形がどうのこうのよりもこんだけ芽吹いて。 多分これれだとともうう枯れないと思うんですね今これやればもっと時期がちょうどいいのでいい石についてた時の毛糸だかなんだかがちょっとくっついてるんで、うん、でも何の保護もしないでうちはこのちょうどミスストハウス入れててこういういいい状態で拭いていきます、はい、だからここのところを普通の家でまたビニールの袋でね、うん、こういうふうに包んじゃってもいいですよねここねビニールでこうね。 これなんかも同じくついてたんでちょっとこの辺が石付きだったやつは剥がしたんですけどまあこの辺はちょっとこの辺傷んじゃってでもこういうところを元気く吹いてきたんで多分枯れはしないと思うんですよ。まあこの木がいい木になるかどうかわかんないんだけどこういう時期だとこういう剥がしたり畑から掘ったり植え替えをしたりいろんなことができるのでこれはね古いだけで。 ちょっと木の形としてはそんなにかっこよくないんだけどこういうのを根づいたらこうちょっとこういうふうに配りながら昔の古い長寿梅っぽくこう作っていってもいいですかね。これボケ類だとか秋に仕事することっていうのは意外とやることがなくて皆さん遊ぶのにこの時期って何してやろうかなっていうのが多いと思うんですけど。こういういやれる時時期の時 逆にこの時期じゃないとうまくやれないものってあるので皆さんが木を買って楽しむ時に自分の好きな木を買うのはもちろんいいことなんですけど楽しく盆栽を一年中遊ぶには安いもんでもいいからその時期に遊べる材料をその時期に買って遊んでいくと自分のコレクションの中で一年中何かしらいじれるやつがね あるんでそういう買い方もいいかもしれないですよね、うん、まあ参考になるかどうかわかりませんけど、うんうん、そういう動画で見てもらいましたはいコメントとか読んでるんですかコメントはね読んでますよああうちの分だけよ そ, <笑>よその人のは読んでないんけど<笑><笑>なんか質問とかねどういうのを見たいとか あ, れば あ, あそうですね。コメントもらえればと思う まあなかなか生産者がやってることって限りがあるので、うん、なかなか動画にこううまくできるかどうかわかんないんですけどもし Q さん通じて自分でやり方がわかんなくて困ってることとか、はいはい、もしあれば、ね、お答えするような動画もできたらいいかもしれないですね。